はい、えー、今回は工作動画です、えー、ご興味のある方は限られると思うんですが、えー、よかったらどうぞ、えー、と前回、えー、と2つのメスティンを使って調理をした際にどうしても取っ手が欲しいなと思ったのでちょっと簡単なものをですねつけてみようと思います、えー、とこのダイソーのメスティン1 5号炊き880円のやつですね、えー、こちらの方にまずはつけていこうと思います で取っ手なんですけど、えーとですねまあ、邪魔にならないもので、えー、これがいいかなと三角釣り金具、えー、8個入りで多分200円もしなかったと思うんですけどあの DCM 系のホームセンターで買ってきましたサイズがですね一番大きい15っていうやつを買ってます、はい、でこちらを使って、あのー、まあ起きたり寝たりするので、えー、邪魔にならない取っ手になるかなと いう感じですねまあこの取っ手をですねあのー、何か、あのー、で掴んで持ち上げるか、まあ、手ではちょっと熱いと思うんでその辺りはまた使いながら用いなんですけどまあ、場所をですねあの蓋の真ん中につけるか端につけるか悩んだんですけど、えー、とまあ2つの理由からですねこの今つけてるような端っこの方につけることにしました、まあ、1つはですねあの外した蓋をよくあのどっかに吊るしときたいことがあってですね 置いておく と,、えー、と場所を取って邪魔ですしあの台の上にあると何かこうアウトドアだと虫、ね、が入ったりとか嫌ですし、えー、と重ねるとまたあの蓋の裏の水蒸気なんかが、えー、10日のものを汚すので嫌だし、まあ、吊るしたいなと思って端の方につけたいとあともう一つはあのこのメスティンの蓋をふ、ねえー、まあフライパンのような形で使うこともあるかもしれないと思ってですね だったら真ん中につけるよりは端の方が邪魔にならないかなという感じですはいでこの釣り金具の、えー、と持つ部分がなんか、えー、自由に動くのはですねあんまり好ましくないのでちょっとあのペンチでつまんでやって、えー、固定するようにしましたこんな感じですねこれだったらの一度起こしておいたらまあ力を加えない限りは起きたままですので、えー、いいんではないかなといざという時にパッとこう 蓋ををつままみやすすいいいんじゃないかなかと思いましたでで穴を開ける位置ですねあのもうすでに、えー、どの場所に開けようかなという時にいろいろ考えて黒いマジックで点を打ってるんですけど、えー、とこの三角吊り金具が伸ばした時にちょうど、えー、引っ掛けられるように蓋から外に出るような場所でしかもまあ中央でということで場所を決めました。でこれアルミなので あの先ほどあのセリアのキリでちょっとグリグリっとやっただけですねもう裏側にこうちょっとこうくぼみができるような感じなんですなので柔らかいんでですねもしかしたらあの三つ目の切りなんかを使えば切りでも普通に穴開いちゃうと思うんですけどえまあ今回はですねちょっとあの穴の径をどれぐらいにしたいかっていうこともあったので一応ドリルを使って慎重にやってみようかなと思います ちょっと映ってないですけどねはいこんな感じですねこの細い切りでもあの何回か力を加えるともう裏側に貫通しそうな雰囲気にはなります止めるのがですねあのアルミの蓋なのでアルミのリベットでやるとまあいいかなと思ってでドリルはあのリベットの直径が 3mm なので 3.2mm のもので開けてみようと思いました電動ドリルですね はいもうこんな感じで、えー、ともう極めて簡単に開きますアルミはもともと柔らかいんでですね本当にあの切りなんかでももしかしたらできると思うんですけどまあどれの方が穴 の, あの縁がきれいにというかいいんじゃないかなと思いますねでリベットですね えー、前回使ったリベット40個ぐらい入って100円ちょっとだったと思うんですけどあと三39個とか残ってますのでえそれを使ってえ止めます前回はリベット何に使ったんだったかなこれえ何かの工作動画で使った残りですねでいつもいろいろ作ってるので ちょっと記憶がが定かじゃないんですがでリベットを、あのー、叩いてかしめるんですけど、えー、ちょっとアルミの蓋が傷ついたらいけないのでこのデニム地のなんか歯切れとかで当て布をして今やってます。 こんな感じですね。ちょっとアンビルみたいな金床がないからですねあのー、原稿の上に置いてやってるんですけどはいちょっとデニムが邪魔だったのでもう外して傷つかないようにちょっと慎重にやりましたいいですねもう固定されましたこんな感じでですねあのアルミの蓋にアルミのリベット止めですので あのー、まあさとかも生じないですしいいんじゃないかと思いますあのちなみに水を入れてもですね盛ることはなかったので、えー、とまあ、まあ、そのリベットの直径 3mm に対して 3.2mm の穴を開けてでしっかりとこう金槌で始めてやればそのまあリベット止めですねあのメスティンのハンドルを固定しているリベットとほぼ同じような感じで使えると思いますでこんな感じなので吊るすこともできますし ちょうどいいかなと思いましたでまあまあこれでももう使用できる状態なんですけどえー、まあちょっとやりだすとですねあのなんか、えー、よりこうあの綺麗に仕上げたくて、えー、少しでもこう飛び出してるのが薄い方がいいかなと思って特に裏側 フライパンとして使う可能性があるんだったらと思ってあのギリギリまで頭を潰して薄くしてますやりすぎると外れちゃうんでですねこの辺りはあの多少慣れが必要かと思いますあとこれも必要ないんですけどちょっと触った時にあので出っ張ってたので この辺りはですねま あ, あの必要ないといえば必要ないんですけど、えー、まあこの一手間一手間というほどの手間でもないですもう 0.1 手間ぐらいなんですけど、まあ、これやっといた方があの指で触っても滑らかな感じでいいのであの私の場合はよくこういうふうにしますもうこれはあのちょっとこだわりすぎですね <笑>もういいと思うんですけどはいまあもう限界まで辛い位置に近い状態にしたいなと思って<笑>やったということですはいこれでレギュラーメスティンの方は完成ですね で同じことをですね、あのー、昔買った小さい方のメスティン1号炊きですかねあちらの方にもやっとこうと思って、えー、取ってます。 はい、えー、ということでどうでしょうか完成しましたえー、と硬さもちょうどいい感じですね、えー、これだったらまあ使いやすい蓋になるんではないかなと思いますこれで、えー、と中型と小型のメスティン2つ揃いましたので、えー、もちろん中に収まるのも問題はありませんこのハンドルの部分の厚みよりもあの低い位置にありますので 邪魔にならない感じですねはい、えー、ということで動画は以上になりますが、えー、とこの取っ手をつけたことで調理もしやすくなるんではないかなと思います、えー、またこれからもいろいろメスティンの調理に挑戦していきたいと思います